えー、こんにちは。ロイド中です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、二千二十三年三月二日に、えー、ウェインショータさんがお亡くなりになってしまいました。えー、非常に、えー、残念です。えー、ご冥福、お祈りいたします。まあ、本当にね、えー、グラミショー賞を取ったばっかりで、もう一回ぐらい見れるかなと思っていたので。えー、本当に残念ですが、えー、まずウェインショータさんはどんな人、えー。記事で読んだけど、どういう人なんかよく知らないっていう方に、ざざっとざっくり説明すると。 えー、現代ジャズ・サックスの最高峰の一人だと思います。で、映画音楽の制作者でもあったり、ウェザーリポートのリーダーの一人、二人なんですね、二人でやってるバンドだったので、スティーリー旦那・ダンナのポップアーティストと共演しています。えー、カルロス・サンタナさんっていうね、有名なギタリストとの共演もあったり、えー、グラミー賞を13回も受賞してるんですね、本当にすごいと思います。えー、ブラジルの恋、ミルト・ナシメントさんを自分のアルバムで起用して、有名にさせています。 最後のアルバムは、ね、2018年に、えー、発表されて2016年制作なんですけど、まあえー、まだまだアルバムが出る可能性があったので非常に残念ですねはいジャズ・サックス・プレイヤーって言ったらですねまずテナー・サックスで、まあ、テナ・ーサックスとソプラノ吹かれるんですけどテナー・サックスとソプラノだとウェイン・ショーターさんジョン・コルトエンが上がるんじゃないかなと思いますでテナー・サックスとしてはソニー・ロニズさんもドンと上がると思いますつまりこう世界を見てもジャズの えー、テナーサックスって言ったら3本の指に必ず入る人だと思っても間違いないです。とってもすごい人なんですね。はい、それでは、えー、少年期・青年期から時代を追ってずっとどういう経歴なのかを見ていきたいと思います。えー、少年期青年期期青とということでですね まず1933年ニューワークっていう街に生まれます。ニュージャージー州なので、まあ、ニューヨークのすぐ本当にお隣さんぐらいの感じだと思うんですけど、えー、そういった場所に生まれられて、えー、一つ上にお兄さんのアランっていう方がいらっしゃいます。二、まあ、人とも学校ではめちゃくちゃ変わり者だったらしくて、as weird as Wayne っていう、Wayne ぐらい変わってるねっていうぐらいの言葉がみんなが使うぐらい、w a y たさんって変わってたら人らしいですね。まあ、 で、アーツハイスクールってところに行って、まあ、10月祭でクラリネットを買ってもらうらしいですね。で、ニューヨーク大学に行かれて、ニューヨーク大学ではオペラまで自分で書いてるんですけど、そのオペラっていうのが、ちょうどこの時期にバーンスタインさんが、ウストサイドストーリーで出しちゃうじゃないですか。だから発表はしなかったみたいですが、そういう同じようなストーリーだったらしいんですが、その、えー、オペラの中で、えー、できた曲っていうのが、ハンマーヘッド、ネリー・ブライ。 えー、ピンポンっていう曲、えー、シンシアリーダイアナっていう曲ですね。これピンと来た人はいるかもしれないですけど、アートブレイキジャズ・メッセンジャズで全部録音されてます。この辺の曲が、えー、もう作っていたってことなんですね。はい。ニューアーク・フラッシュって呼ばれて結構有名になります。まあ、ニューアークの先行ってことですね。すねニューヨークの中ではもうあのニューアークにこういう先行がいるよっていうことでですね、結構有名になってたそうです。でもやっぱり皆さんね、この時期本当に平気に行かなきゃいけなくて、平気に行くんですね。 兵気に行くとすごいライフルがうまかったみたいで兵で気が終わってもライフルの指導者として残ってくれないかっていうふうに言われるんですがホレス・シルバーさんからバンドに迎えられてまあこのバンドでいるからっていうことで申請書を出してもらって無事退役することができたっていうことなんですね。 で、コルトレンとの出会いってことですね、ジ ョ, ジョン・コルトレンさんと、えー、結構密接によく練習してたらしいんですねえほ。さっきのホレス・シルバーさんと演奏してるところにね、奥さんのナイマがふっと現れてね、あなたのことは主人から聞いてるんです、えー。ちょっと主人がお話ししたいって言うんですけどって言って、それからよくお家に呼ばれて、一緒に練習して、ナイマさんの食事を手料理もらうっていうことをよくしてたらしいですね。 えー、ジャイアントステップスの録音の前にね 一, 一度一緒にライブをしようって言ってもうジャイアントステップス の, あのアルバムに入ってる曲とかもその時にもうライブでやってるそうなんですね相当可愛がられてたみたいですねやっぱり才能をこうやっぱりこう乱されたんですよねやっぱりでまあプロ入りしていくわけなんですが、えー、ジョーザ・ミヌルさんと出会いますこれは後々、えー、ウェザーリポートというバンドを2人で組んでいくんですがこの時は本当にまだジャズをやっていてで2人でショックつるんで遊んでたそうです でえー、ザビヌルにですねファーガソンバンドのオーディションを受けた方がいいよって言って勧められてファーガソンバンドの1、えー、位になるんですねビッグバンドがあってもうこれもうすごいもう大抜擢ですよねでトロントのジャズフェスティバルでファーガソンバンドで出てる時にこうステージのところにリモンがブワーっと走ってきておいお前 メッセンジャーズに入りたくないかっていうふうに言われるらしいんですね。で、お、お、いや、入りたいですって言ったら、そしたらまだ入ったばっかりじゃないですか。なので、いや、でも僕入ったばっかりなんです、いあのブレイキーが、じゃあ俺が掛け合ってやるって言って、ファーガソン直接にですね、あとブレイキーがですね、お前のバンドに、このウェインっていうのは、そんなに必要ではないだろうみたいな。俺のバンドにはすごい必要なんだ。よこせっていうふうに言ったらしくて、ああ、わかったと。まあ、一応もうね、ビッグバンドの一員っていうことですから、アドリブの要素っていうのは少ないわけじゃないですか。だから、あ まあ、それならいいよっていうふうに言っていただいたそうですね<笑>すごいエピソードだと思うんですけどでブレイキーバンド時代はもうあのアートブレイキーっていうことですね僕も大好きなドラマーの一人ですが、えー、アートブレイキーバンドに、えー、アフリケインっていう1959年のアフリケインから録音参加します あの皆さんがよくご存知の「モーニンってアルバムのちょっとあとですねその次ぐらいな感じなんですけどだからもうアートブレイキはもうモーニンでもうものすごい有名になってねリー・モーガーさんが入って「モーニンでめちゃくちゃ有名になんてあったところだったのでもう本当にもうゴントンってもう大抜擢ですよねで1960年にアイリーン・中カさんと結婚ですね、えー、まあ、日系の方だそうですがまあ えー、3年間ぐらい結婚したかなで結局お別れになって中上さんはですねこの後あと俳優さんと結婚するんですね「スター・ウォーズ」シリーズのあのハンソロの友達のランドって言ったじゃないですかあの役者さんと、えー、ご結婚されるんですねすごいあの魅力的な方だったんだと思います1961年に、えー、お二人の間にみやこさんっていう娘さんが誕生していますこのみやこさんのために書かれた「みやこ」っていう曲がありますのでこれ結構ミュージシャンちょいちょい演奏しますね インターストラクティブルっていうアルバムまでの間ずっと参加してます。僕の知る限りは、ね、19枚の CG に参加してるんですね。僕は全部持ってるんですけど、他にあったらぜひ教えていただきたいなと思います。ザサッと読み上げますね。1959年、1959年はアフリケインでしょで、ストックホルムのライブ版と、1960年版はですね、えっ、ー、と、ビッグビート。 で、チュニジアの夜す、すごい有名ですね。Like Summer in Love、これも非常にいいアルバムですね。ジャズコーナーって言われてるアルバムの2枚組のアルバムですね。で、Fridam Rider、Boost and Harvest、Witch、え、Doctor、ーえー、有名な曲ばっかりですね。オリンピアライブのオリンピア、こもよく聴きました。ジャズメッセンジャーズって書いてあるんですね、えー。モザイク、これもすごいいいアルバムですね。Behinders' d a l i g h t とからもよく聴きましたね。やっぱりブレーキはやっぱりよく聴くんですね、僕も。えー 3フラインドマイス。まあ、これもう死ぬほど聞きましたね。えー、これ参加なんですね、ここら辺からね。キャラバン、えーこの、このアルバムも非常にいいですよね。で、ウゲツ、1964年。フリーホール。今日音って書いたやつだと思うんですけど、一番最後のアルバムのインターストラクティブルっていうアルバムまでですね。はい、もしご存知だったら他にも参加してたなと、ぜひ教えていただきたいと思いますが、もうアートブレイキーバンド時代に19枚のアルバム、しかも彼の作曲の曲が非常に多いですから、 ただ演奏自体はまだまだヤングコルトレーンと言われてるんですね、まあ、やっぱコルトレーンが一つ先輩ですからコルトレーンが有名になりすぎちゃってたからだからヤングコルトレーンというふうに言われますブレイキー自体がねお頑張れヤングコルトレーンっていうふうに言ってこうたきつけてたっていうふうに言われますねでリーダーアルバム自体はもうこのブレイキー時代まあやっぱり有名なバンドに入るとやっぱりレコード会社と契約しますからリーダーアルバムっていうのが、えー、かなり出ています えー、これも僕も全部持ってますけど、えー、と BJ 時代ですね Introducing Wayne s h o r t r 一番最初の肖像作になりますね Introducing Wayne s h o r t a セカンドジェネシスっていうアルバムですねこのセカンドジェネシスってアルバムは僕があの浜崎航君と対談した時に彼がものすごくお勧めしてたショーターの中で一番好きだったロックオン状態がいいふうにっていうふうに彼はすごく言ってましたねで、えー、ウェイニングモーメンツ この辺があの BJ っていうレーベルから出てたやつですね。この後ブルーノートに移籍します。ブルーノートに移籍したもうナイトドリーマーってアルバムですね。これめちゃくちゃ有名ですね。これはあのセッションでもよくやる曲がたくさん入っていて、ナイトドリーマー、そして JUJU ジュジュですね。 この辺りの曲もね、一番新生 の, あのアコースティックバンドの時にすごくやってるので、非常にいい曲がいっぱい入ってますね。まあ、作曲家としても優れてるんですよね。スピークのオイール、この辺りもすごくよく聴きましたね。ここ辺りも、えー、セッションでよくやる曲が入ってます。ザ・スース・セイヤー、これはもうね、まあ、3巻でかなりガチガチにアレンジされてた、結構難しい曲が入ってるんですが、ちょいちょい演奏でよくやる。エト・セトラ、これもね、えー、結構マニアックな曲がいっぱい入っております。 はい、ジオールス・イン・ガーイ、これもですね、まあ有名なアルバムですね。もう有名って言うと全部有名なんですけど、<笑>でアダム・ス・アップですね。ここにあの、えー、とフットプリンツの初演が入ってますね。で、スキッツオフリニアで、スーパーノヴバですね。これはあのかなりフリーなアルバムですね。これは僕はこのアルバムの人事がすごい大好きでよく、えー、言ってますね。えー、モトグロス・フェイオアマゾン川という名味らしいですが、えー、こういうアルバムと、オジス・セ・オビスカですね。 これは、あの、イスカさんっていう二人目の奥さんの娘さんのために作られた曲ですね。で、コロンビアにまた移籍しまして。で、ネイティブダンサー。これはさっき一番最初の冒頭に言ったミルタン・ナシメントさんを起用したアルバムですね。ネイティブダンサー。アトランティス。ここはもうかなりフュージョンサウンドになってきてますけど、アトランティス。かなり大作ですね。ファントム・ナビゲーター。これはもう、あの、コロンビア、えー、さ ののの中のジョイライラダーのこれはサンタナさんと の,、まあ、あのリーダー相当リーダーアルバムとして出しているアルバムなので、えー、とモントリジャズフェスティバルでサンタナさんと一緒に演奏しているやつですねカナストラ・サンタナとの共演でバーフにまた戻ってですねでハイライフっていうアルバムを出しますこれはかなり、えー、もうフュージョン思いっきりフュージョンって感じですグラミー賞なんですけどこのアルバム自体あんまり売れなかったみたいですね で、ハンビー・ハンコクさんとの共演ですね。ワン・エンド・ワンですね。これ、アウン・サン・スー・チーっていう曲が入ってまして、これはあのアウン・サン・スー・チーさんの、ねえー、ことを書いた曲なんですけど、これがグラミー賞を取っています。で、えーと、ライブ版のフットプリンツですね。これ、めちゃくちゃ有名です。もうこのアルバムをて感動しまくります。でアレグリア。これがあの、アレグリアはあのライブバージョンじゃなくて、これがスタジオバージョンですね。あ、ビヨンド・サウンド・バリアはこれはライブバージョンですね。ライブアルバムですね。 これめちゃくちゃかっこいいですね。これはグラミー賞です2つ受賞しています。で、ブルーノートに戻ってからまた、あのー、ウィザウト・アネットっていうのと、で、これが一番最後に取ったグラミー賞の曲が入ってるエマノンですね。これも、あのー、アルバムの受賞と、確か今日の曲の受賞を両方しているはずなんですが、このエマノンですね。アコースティック・カルテットで、えー、最後、録音されています。2016年ですね、録音されたので、ね、発表は2018年になっています。 まあリーダーはかなりこう時系列ザーって先に進んじゃいましたけどアートブレイキーから結局マイルスバンドに移行するんですねマイルスさんはこの当時自分にフィットするテナサクスをいろいろ模索していてサム・リバースさんとかジョージ・コールマンさんを入れて実際それはアルバム残ってるんですけどずっとウェイン・ショータさんを入れたかったみたいなんですね、えー、もちろんトニー・ウィリアムスとか、えー、ハービー・ハンコックも一緒に演奏してたのでまあ彼らのおすすめもあってでアートブレイキーと契約もあるしなかなか抜けれなかったんですけどとうとうマイルスバンドに入ることになります、まあアートブレーキ バンドとマイルスバンドを得てるわけですからもうトップクラスのテナーサックスとい う, もう称号ですよねで、えー、マイルス・イルン・ベルリンっていうアルバムから、まあ、ライブアルバムから参加しますでプラグド・ニッケルとかですね、えー、これもライブアルバムがあるんですけど、まあ、第2期黄金クインテットっていう、えー、メンバーになりますこのメンバーが、まあ、皆さんご存知だと思うんですがピアノがハービー・ハンコックベースがロン・カータードラマはトニー・ウィリアムス、メイン・ショーターというメンバーになりますでスタジア版4枚を撮っていますね ESP マイルス・スマイルズ・ネフェルティティ・ソーサラこのようながあるまま非常に有名ですしここでもウェイン・ショットさんは自分の楽曲をたくさん提供されてますね1966年2つの歩行があります、えー、お父さんが亡くなられるのとアリー・ナカガミさんとも離婚があるわけですねまあ、この父の父死と、えー アイリンさんとの離婚で、やっぱ酒の量が増えて、えー、バンドの首をほのめかされているそうですね。かなり酔っ払ってぐちゃぐちゃな状態でステージに上がってたみたいで。で、えー、アナマリアさんと結婚されます。アナマリアさんの写真、なかなかなかったんですけどね、なんとか見つけましたね。えー アナマリアさんと結婚すちちゃくちゃく綺麗な方ですよねアアナマリアさんはあのブラジル系での方なのでおすすめもあってこのメンバーを紹介してもらって、まあ、ミノスラブ・ビトス、ね、ベース の, あの後でウェザー・リポートと一緒にあるベースと一緒に「このスーパーノヴァってアルバムを作っています。 このアルバムのスーパーノヴァではですね、僕このアルバムめちゃくちゃ大好きでよくご紹介してるので、ジンジーっていう曲が入ってるんですね。で、えっと、ベース弾きなんですけど、えー、この時はギターを弾いてるウォルター・ブッカーさんとマリア・ブッカーさん。このマリアさんは、あの オルタ・ブッカさんと、えー、オルタ・バックさんの奥さんのこの2人はものすごくおしろり夫婦みたいな仲良かったんですけどこのアルバムの時にはもう離婚が決まっていたみたい で, でこう歌を歌ってる途中にこのマリアさんがちょっとむせび泣くところがものすごい泣けるんですけどぜひ聴いていただきたいかなと思います、まあ、彼女は離婚された後ジョン・ロシアさんというボーカルと再婚されています でクロスオーバー自体ですねマイルスバンドは結局そのアコースティックバンドでやってたところでこう電気楽器が入ってくるってことですねでビッチェズ・ブリューってアルバムあたりですねこのあたりぐらいからやっぱりこうトニー・ウィリアムスロン・カーターハービーあたりは抜けていくんですねインナー・サイレント・ウェイとかえキリマンジャラの娘あたりまでは参加してます 1960年9月にですね娘のイスカさんがアナマリアさんとの間に誕生されるんですが、まあ、生まれて間もなく最初 の, あのワクチンを打った時にやっぱ調子が悪くなってでその後ずっと障害を持った状態でずっと育っていかなきゃいけなくなって、まあ、そういったこともやっぱり結構あったみたい で, で、えーまあ、自分のバンドの活動のためにということでマイルスバンドの脱退を告げることになります。 まあ、5年間ですね。意外と長い、もうずっとやってんのかなと思ったら、残疾期間って5年間なんですね。この間に撮ったアルバムっていうのはもう本当、繰り返し聞かれるので、ジャズってそういうのはすごいなと思いますね。で、えー、まあ自分のバンドをどういう風にするか、まあ、リーダーバンドをやっていたっていうのもあるし、えー、で、まあ、その中で、ウェザーリポートっていうと、もうこのメンバーってイメージがあると思うんですけど、えっ、ーえー、と、 一番手前がドラムのピーター・アスキーさん右側がベースのジャコ・パストリアスさんで、左側がジョーザー・ミヌルズさんで、奥がウェイン・ショタさんですねえ。この4人のウェザー・リポートっていうのは、ここのイメージがめちゃくちゃ強いんで、わざとこれを選ばせていただきました。ウェザー・リポートっていうのを、ジョーザー・ミヌルズさんと2人で作ろうと。で、この時は本当は3人ですね、だからベースはここに入ってなくて申し訳ないんですけど、ミノスラブ・ビトースさんですね、の3人で作ったバンドで、でバンド名なんかつけようってことで、ウェザー・リポート。あ、いいんじゃないちょっと軽い感じでやろうよっていう形になっ ウェザーーリポートトいうバンドがスタートしますでジョーザ・ミルヌさんとミノスラブ・ビトスさんとのバンドの3人リーダーのバンド結成になります1971年私の生まれた年にコロンビアからファーストアルバムが販売されていますで72年に、まあ、あのハービーに勧められてロサンゼルスに移住していますねやっぱニューヨークだとどうしても大変だし、まあ、イスカさんのこともあるじゃないです か, か容量のためにロサンゼルスに移住しています で、ウェザーリポートもいろいろあるんですけど、この、えー、ベースがやっぱりエレキベースにだんだん変わっていきたい。でもビ、ビトスさんも弾くんですけど、やっぱもっとこう、グルーブする感じ、要はジャズみたいな感じで、こう、みんなでジャズでこう、お互いがこう、インスパイアされながら弾く感じのスタイルから、ベースをずっとグルーブさせるっていう、このアルフォンソ・ジョンソンが参加することによって、サウンド感がガクッと変わったって言われてますね。本人もやっぱりすごく言ってますね。えー で、まあ、個人サブのネイティス・ダンサーこれですねあのミルトン・ナシメントさんがと出されたのはこのウェザリポト時代ですねドラマーがコロコロ変わるということですねえっ、ー、とアルフォンソ・ゾンソン自体はですね、えー、まあ固定なんですけどドラムがなんかしっくりくるの人がいないとでだからツアー回って飛行機降りたところでじゃあさようならって次のドラマが来てるっていう状況が多かったらしいですねでベーシストにとってみてですね要は ドラムが変わると自由にでできなないいじゃないですかだから結局タイムキープばっかりになっちゃってやっぱり結構嫌気がさしてたらしいんですね。でまあチェスター・トンプソンが入ってちょっと安定するというか、まあ、チェスター・トンプソンはほんと素晴らしいですね。あの僕はまあフランク・ザッパーの時のチェスター・トンプソンは大好きなんですけど。 で、えー、1976年にジャコパストリアスが入団して、ヘビーウェザーですね。この時にドラムが、えー、しばらくピーター・アスキーさんで固定されます。このヘビーウェザーっていうのがもうメガメガヒットしてますから、まあ、ここのイメージが強いんじゃないかなと思います。で、VSOP 結成ですね。VSOP っていうのは何かって言ったら、まあ、この当時フュージョンが流行ってたじゃないですか。だけど、ニューポートジャズフェスティバルで、ベ、え、リースペシャルワンタイムパフォーマンスってことで、VSOP ですね。 うもう今回1回だけこのニューポートジャズフェスティバルのためだけにハービーのリーダーなんですけど、えー、マイルスのバンドの時のメンバーですねでマイルスのほにフレディが入っていてでウェイン・ショーダさんでハービー・ハンコックさんでロン・カーーさんでトニー・ウレムさんっていうメンバーで。 やったんですね。これがやっぱり大当たりしたんでこれからアルバムをどんどんどんどん作っていくことになりますでこの当時も全体ジャズの全体が電子音楽に全部移行しているのでこういうアコースティックなジャズの演奏っていうのがやっぱりものすごくこの当時やっぱ渇望してた人がいたみたいでものすごいこうムーブメントが起こるわけですねかなり売れたバンドですねでフレディはまあトニー・ウィスのドラムが大きすぎるって言って喧嘩別れしてそっからウィントン・マルサリズさんが入ってくるわけですね こ れ, これでウィントン・マルサイルさんを起用したことでハービー・ハンコックさんが今度はウィントン・マルサインの一番最初のリーダーアルバムね、あ初リーダーアルバムを、えー、ハービーハンコックさんがプロデュースして出していますこの時ですねプラグのニッケルを持ってウィントンさんがショーターの家を訪ねてきたらしいんですねでこれを一緒に聴いてくれませんかみたいなで一緒に聴いたことによってこの 顔, 顔がこう動くところとかで、えー、勉強するということで本当にあのもう ジャズが大好きでジャズを勉強してるって感じの状態の、えー、ウィントンさんがやってきたそうですね、まあ、でイスカさんの状態が悪くなって、えー、ウェインさんは、えー、ここで VSOP も、えー、脱退することになりますウェインショータさんとハービーハンコさんって創価学会じゃないですかで創価学会の関係ではティナ・ターナがですね まあ、仲良かったらしくてで旦那さんの問題があってティナタさんがお家にこう逃げ込んできてるらしいんですねだからティナタさんと同居してるんですよすごくないですかこういや映画音楽をこの当時ですねやっぱ担当してますだからえー、まあ職業としてもちろんミュージシャンなんですけど映画音楽の担当をしていてでまあ映画でラウンドミッドナイトっていうジャズの映画がありますねそれの映画を担当していて、えー、コールシートブルースっていうのは、えー、ウェン・ショーターさんが えー、提供した曲でグラミー賞を取っていますね。で「マテ天ドを夢見て」とか、こ、うん、の辺僕リアルタイムで見てますね。「逃亡者」とか見てますね。「代理人」とかですね。この辺の映画、音楽を担当されています。見た方もいらっしゃるんじゃないですかね。で、ポップミュージシャンともこの時代ね、ずっと共演していくんですね。ジョニー・ミッチェルさんとか。 ドンファンのジャジャーメンの娘とか、えー、ドッグイートドッグとか、ミン ガ,、えー、ミンガスとか、えーと、チョークマークイン・ザ・レインストームとか、えー、この辺のアルバムで、えー、参加してます。ティーリダンさんはもう有名ですよね。エイジャーっていうアルバムで、えー、エイジャーっていう曲ですね。あれのサックスソロめちゃくちゃかっこいいですよね。えー、とドラムがスティブガートですね。あられてる。ドラムとサックスが暴れて絡んでるとかめちゃくちゃゾクゾクしますね。でエリス・レジーナのこと出会ってるんですね、まあ。エリス・レジーナっていうのはブラジルのもう、 超有名、えっ、ー、と、ボーシンガーなんですが、まあ、お互いが自宅で夫婦で滞在したりとかし て, てさあ、アルバムを作ろうっていうとに、えー、エリスさんは、ま、え、あ、ー、お薬の対応で、えー、亡くさられてしまいましたね。これはぜひ聞いてみた方ですね。で、1982年、ジャコとピースター・スキンが、まあ、脱退していきます。で、まあ、この後、ワード・オブ・マウスをジャコがリーダーで作るんですが、これも、えー、参加してますね、ウィたショタさんはね。 まあ、結局、イスカさんは、えー、かなり早くにお亡くなりになられてしまって、まあ、かなりしついですよね。で、スポーティン・ライフっていうアルバムを最後に、えー、まイ、あ、ンショーは抜けるということですね。結局、でも、その後、もう一枚アルバムの契約は残ってたみたいで、それで、無理やり慌てて作って、This is this。あ、もう こ,、まあ、これはこれだよねっていう名前のことですよね。これが、えー、最後のアルバムになって、最後の楽曲提供になってるそうですね。で、ウェザーリポート脱退後、 トランティス発表なんですけど、これがですね、ウィントン・マルサレスの新伝承派ということですね。ウィントン・マルサレスさんはさっき VSOP に出てきた人で、どういう人かというと、クラシックの部門でもジャズの部門でも同時にグラミー賞を取ってる方なんですね。なので、ものすごいその当時、あの力を持った方で。で 彼の考え方っていうのは、マイルスの後期のあたりから、クロスオーバーっていうのを電気音楽が始まっていくじゃないですか。ジョン・コルトネンが脱退して、ジョン・コルトネ ン, ン, ンはフリージャズを作っていくじゃないですか。アンチ電子音楽、アンチフリージャズを掲げるわけですね。もともとジャズっていうのはクラアコースティックな楽器で、アコースティックに演奏して温かいもんであると。 それをミュージシャンたちは電気科学とフリージャズに魂を売ってしまったからそうではなくて本当のジャズっていうのはこうやって発展していくべきなんだよっていう形をこう唱えるわけですねそれがものすごくムーブメント人気だったの で, でアトランティスっていうのはフュージョンのアルバムなのでんかやっぱりあんまり売れなかったみたいなんですねでウィ、えー、ンド・マルサルさんは、まあ、ブレイキーバンドで1981年に入団していて、まあ、82年はテネスと交代されてるんですがハビ・ハンコクの、えー、プロデュースでデビューしてからこのような経歴をたどっている方ですね 今は1986年はお母さんのルイーズが亡くなっていてでアナの結婚生活があのかなり波状しているというか、まあ、娘さんが調子悪かったじゃないですかで奥さんは障害を抱えた娘さんとずっと2人で過ごしてる間旦那さんはずっとツアーを回ってるわけじゃないですかこの当時はスマホがあるわけでもないし携帯電話があるわけでもないので本当にあの。 半年ぐらい顔を見ない。たまに手紙が届くぐらいしかないわけじゃないですか。そういう状況なので、やっぱりだんだんミュージシャンでこの当時、やっぱり結婚生活にひびが入ることが多いですね。で、まあ、アナさんはアルコール依存をしていくということになりますね。で1986年、ファントムナビゲーター。で、テリリン・キャリントンさんですね。もう素晴らしいですよね。女性のドラマーですが、えー、ここで起用されます。ジョイライダーですね。 で1988年ツアーから帰ったらゲートのところでアナがキャロライナという女性を連れて迎えに来てるわけですね。この人とすごく馬があって、この人と一緒に住んでるのっていう話をして、キャロライナが一緒に住むことによって彼女のサポートで2人はアルコール依存問題をね、2人ともアルコール依存だったんで解決していくということで、非常にいい女性ですよね。そこでサンタさんとのツアーの話が来て、 で、1991年はマイルスが亡くなる前の最後のコンサートですね、それをパリのコンサートに呼ばれて演奏していきます。で、まあ、数年間はこの後ツアーをせずに作曲に励んでいて、1995年にハイライフっていうアルバムを出します。あまりの対策のためにですね、もうオケとかも入って、で、 ハイライフってアルバムの曲いくつかやろうかなと思ったんですけど本当にずーっとこう繰り返してないんですよずーっと作ってもクラシックみたいに作り上げられた組み込まれた音楽なので、まあ、ジャズの人は普通取り上げられない感じになってしまうんですがでもいい曲いっぱい入ってますねでツアーはまあかなりあの、えー、ミュージシャンとの圧力があっていろいろひどかったらしいんですねえー、1996年ですねアナマリアさんがですねなんか旅行に行くのにファーストクラスにグレードアップしてもらったって喜んだ 連絡が来てたらしししいいいんでですすすけどそそのの飛行機がそのまままままね、えー、墜落てて全員を亡くなるっていう事故に巻き込れてしまいます人生ねあの他人からパッて見るとね音楽でも何もかもできて全てをこうなんかこう全部自分で作っていく状況でいて美人な奥さんがいて、えー、お金もあってみたいな感じなんですけどやっぱり娘さんが障害を持ったりとか奥さんがこうやって事故で亡くなられたりとかやっぱりものすごいこう苦悩をされてるんですね。 1+1、ハービー・ハッククさんとのデュオアルバムですね、えー、を作っています。これ、だからね、さっきアウン・サン・スチーでグラミー賞を取ってます。で、まあ、1999年、まあ、そのままキャロライナさんですね、さっきらほどの、えー、サポートしていただいたキャロライナさんと再婚することになります。キャロライナさんはだいぶ、ね、えー、こんなのでこう、私再婚しちゃったらすごく悪く言われるんじゃないって言って、かなり躊躇してたそうですが、やっぱり、ものすごくこう家庭的な人だったんでしょうね。 多分ん娘さんでマリアナさんと息子さんがマックスさんが生まれたばっかだったと思うんですけどこれあのあまり記述がないんですねでも多分こ の, あのお二人の間にはこうお子さんが2人生まれてるっぽいですねもしご存知の方いたら教えてください、えー、アコースティックバンド再開ということになるわけですねで2001年にアコースティックグループですねもうメンバーは皆さん 言わずと知れたダニーロ・ーペレレズさささん、ん、んジョン・ン・パティッチさんベース、ブ、えー、ブライアンブレドさんですね。もうここから亡くなるまでずっと、えー、このメンバーで活動していきます。これは余談なんですけど、えー、僕, も僕の元弟子 の, あの鈴木宏典君が言ってたんですけどどうもあご、ま、僕の元弟子の鈴木宏典君はこの3人のワークショップを受けてるんですけどどうもこの、えー、リハの時本当はピアノは、えー、ダニーロ・ロペレーズさんと、えー ブラッド・メルトさんがいたらしいんですけど、ブラッド・メルトさんがなんか遅刻してきたらしくて、で結局ダニール・ロペレッドさんになった。ブライブ・ラン・ブレードさんの時に、この時テリリン・キャリントンさんも一応上がってたみたいですけど、自分のサウンド的にもやっぱブライブ・ブレードさんが今回っていうこと、あの、こうやりたいことにマッチしてるんじゃないかって、このメンバーになったそうですね。だからもしかしたらテリリン・キャリントンさんとブラッド・メルトんのランのバンドになってたかもしれない。 で、アレグリアっていうアルバムで、これで初めてのあの、スタジオアルバムの録音をしていますね。で、この後、ビヨンド・ザ・サウンド・バリアっていうやつが、えー、ライブのアルバムで、あと2枚、今度はブルーノートに移籍して、このメンバーで録音をしています。グラミー賞受賞してますからね。という具合の流れでございました。ものすごい長い経歴でしたが<笑>、でも、すごいですよね。もう本当に、えー、本当にすごいと思います。ホルトレーンと一緒に練習をしていた、えー でアートブレイーキーバンドに入ったマイルスバンドに入ったもうでフュージョン系の マイスのバンドにもいてウェザーリーポートのフュージョンをこう作っていって、でアコースティックバンド、すべてが歴史に残る演奏になっているので、本当にもうすごいことだと思いますけど、彼の場合演奏もさることながら作曲能力がすごくて、やっぱりミュージシャンはショータさんのサウンド好きですから、ショーターさんの曲をものすごく扱うことが多いです。僕もたくさん演奏していますね。なので、そういったわけで、ウェイン・ショーターさん、ぜひ気にい。 ったら、えー、今日ご紹介したアルバムのか1枚ぽっと手に取ってみてですねあこういう時代アートブレイキーさんの時代はもうハードバップの最高峰って感じですねでマイルスの時代になるとちょっと抽象的なジャズって感じでフュージョンみたいなフュージョンもその、えー、ウェザーリポートの初期の頃はまだこうちょっとフリージャズの半分入ったようなで電気楽器が入ってちょっとこう あの宇宙を感じさせるような演奏ですねそこからだんだんこうグルーブアルフォンソ・ジョンソンさんが入った頃あたりからグルーブする感じあの辺あたりから本当に今のフュージョンサウンドになってきますねで最後にアコースティックバンドっていうのはもうフリージャズみたいに聞こえるけど現代的なジャズの最高峰ですねものすごくちょっと最初はとっつきが悪いかもしれないですがものすごい興奮する、えー、音楽だと思います素晴らしい、えー、音楽を作成していただいて本当にご冥福をお祈りしたいと思いますというわけで 皆さんぜひ、メインショータさん、聞いてください。本日は最後までご視聴ありがとうございました。